どうも、コシですハイファイブということで今回は皆さんに聞きたいことがあります皆さんは自分の職業を選ばれる時に確率で選ぶことってありますか例えばミュージシャンになりたい書道家になりたいダンサーになりたいパイロットになりたい皆様の心の中にいろんななりたい職業ってあると思うんですけどそれを 慣れる確率で考えるなんてことありますかというのも数日前私友達に会ったんですねその友達が私に向かってこう言ったんです君のチャンネルが100万人の登録者になるのは 99% 運だというんですね私はそれを聞いて驚きました皆さんは私が100万人の登録者になるの無理だと思ってませんかちょっとこの話聞いてください YouTube というのは皆様のポケットの中に直接アクセスすることができますテレビと違って世帯ではなく個人との関係なんです私のクリエイターとそしてこのビデオを見ているあなたとの1対1の関係なんですこれって何かに似てると思いませんか そうです人生と一緒なんですね、私たちは1人で生まれてそして1人で死んでいきます、どんなに仲のいい友達、家族がいたとしても私たちはたった1人なんですね、そう考えると私はとても簡単な課題を与えられました、小学生の時友達ってどれくらいいました仮に皆さんのクラスに皆さんの友達が1人いたとしましょう。 その場合クラスが仮に40人だったとすると 0.2% の確率で皆さんは教室の中に1人友達がいるということになるんですこの日本全体1億2000万人もの人間がいるんですよその 2% ってどれくらいの数字だと思いますか240万人ですよもちろんその日本の人口の中には年上の YouTube のプラットフォームを見ていない人もいるんですがここはインターネットの世界 世界中の人が私のこのビデオを見ることができるんですつまり私は世界中に友達を作ることもできるということなんですかつてトーマス・エジソンはこう言いました「天才とは 99% の努力と 1% のひらめきである」いかがでしょうこうやって1人ずつ友達を築くことができれば100万人も無理じゃないと思えてきませんか今回は皆さんのなりたい職業 自分の心に思っている職業をほんの少し事実を調べてみて決められるのもいかがでしょうかという動画でした是非この動画面白いなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いしますまた次のお話で会いましょう「ハッシュタグシー初コラム企画です